マスター い, いや奏者よ見るがいい あ, あれこそはムーンマイルラだ・ラダー我らを視点の折戦いへと導くものだ になによりこちらにはセラフの信用たる奏者がついていて奏者ギャー私たちご主人様と分断されていますなんと見せつけてくれますねセイバーさんヘイトカウンターが振り切っちゃって読み取り不能訴訟も辞さない構えですよそれはこちらのセリフよ ギツネここぞというところでおいしいポジションを取り寄って貴様そろそろ他にいいマスターを探したらどうなのだそれこそすっくりお返しでなんかこのやり取り毎回やってませんわ私たちネバーモアじゃなくてフォーエバーうんそうよな言われてみればまさにデジャビュここまで来るとコントそのものよな うん、なんかしらけてしまったようだな一旦休戦しようではないかさらばだキャスターと言いつつそっと走者を連れ去る夢のであった翌ピンチにダスト登場制裁デリバリー救援感謝するぞそよ時に制裁とか言ってなかったかせいかちゃんもいてあいつ殺せないうむ、ん、助け刀ち感謝皇帝陛下も 今日はご機嫌のようだなマスターの隊長も気遣ってもらえるとありがたいのだが何を言う余が奏者を気遣わないわけなかろうにしてもアーチャーよいつも余と奏者を見守るような眼差し気になる大いに気になるぞ私もセラフのことが心配なのでね2人のお目付け役とでも言っておこう む、うん、そうかとにかく奏者の世話は世に任せるがよい任せがよい俺が援護するナイスタイミング測ったようだなアーチャーまったく見ていられない君はちょっとつ盲信にすぎるぞセリバー助けてくれるのは良いのだがなぜいつも小言を言いながら来るのかこの男はこんちは皇帝兵か 人様の陣地だってのに暴君全開ぶりいい根性な子ってあやかりたいですなあんやけにトゲのある物言いではないか余がマスターと共にいることのどこが悪いというのかそりゃトゲトゲしいでしょう俺を誰だと思ってんだっつーの漁師にレジスタンスする森の狩人っすよ開き直りではないか エイ要はマスターをちゃんとねぎらっておるさっ行くぞマスターえイえイじゃあまたなねぎらってやんなよまだだまだ終わってはおらぬラストンコールそこんとこはお任せください陣地構築スキルは伊達じゃございません家内安全商売繁盛安産祈願までバッチリですとも 最後はいらんであろうコロコロするぞご主人様かつて永遠の愛を誓ったことをお忘れではありませんかうんお忘れまあそういうこともあるかなでは気を取り直してテイク 2!? 何があろうと 私はご主人様の可愛い巫女こマジなラブを深めていきましょうねキャスターここであったら100年目だ覚悟するがいい<笑><笑><笑><笑>それはこっちのセリフですコテンパンにやっつけて差し上げますなんだ走者よいつまでも柔らかいキャスターのレベルアップに付き合わされているのか<笑><笑><笑><笑>人聞きが悪い 制裁のたまもちゃんがご主人様の寵愛を一っに受けるのは自然の節理でございましょうこまめな制裁アピールご苦労だが真の愛に誠いなどない要は愛されているただそれだけで幸福だぞああ聞こえません聞かせませんさあさご主人様、早くマイルームへ参りましょあ待またのかコー、ラ 何をしておるかキャスター好きだらけではないか弾も神装甲ですので感謝ですセイバーさんいやーよが助立するんだあらセイバーさん意外ですけど助立ありがとうございますおこれはこれは大スポンサー様尻尾の毛艶も一段とうるわしゅうな、なんですかお世辞なんて気持ち悪いゾワッとしました尻尾の先までゾワッと お世辞じゃねえさ本音だよ柄にもなく真面目にやってるようだからね俺だけでも評価してやんねえとな余計なお世話ですそも私が暴走してもご主人様が止めてくださいますロビンさんに心配されることは何もねえですよあそういうこと世の平和より意中の相手からの評価の方が大事なわけかそいつはよかったいやほんと なんか言うことやること見透かされているようで気に障りますねこのイケメン手早く片付けるとしよう君とは共に戦ったこともあるが状況が変わったようだ本気で行くぞアーチャーよなぜそちら側にいるのだのんー も, うも手加減などせぬぞいやヨが援護してやろう感謝するここは一気に決めるぞ<笑>大丈夫かアーチャーヨーが助けてやるぞああ私としたことが迂かだった何か面白がってないかよーアーチャー今回は割とアーチャーしてるようだなふん<笑>お前に戦い方を指図される義理はない 私はマスターに合わせるだけだけなるほどあんたを褒めるんじゃなくてマスターを褒めるべきだったかところでタバコか矢予備はねえかちょいと切らしちまってね残念タバコの持ち合わせはないし矢もそちらとは規格が合いそうにない切り札は自分で調達してくれ では…カルバリーホーまさかそのまさかさ久しぶりだねお嬢ちゃん達それに心顔もいるのかいだったら挨拶が必要だね覚悟はいいかいここからは略奪の時間だよそりゃね何しろあの月の聖杯戦争を勝ち残ったマスターだ と劣勢の戦いにおいちゃ負け知らず何しろ自分のより強い敵としか戦ってこなかったからね花は散り際が美しいって知ってるかい派手に散るがいいさバラの皇帝陽の美しさは永遠まだ散るわけにはいかんな虫ッズが走るこの感覚は目に爪がいるようだな、ね、よし狐らしく皮を剥ぐとするか立ち上がれ 奪海賊の登場ですか帰り討ちにしてやりますよ君<笑><笑>の生き方を表すのは華々しい戦い方だな厄介なほどこれまでするよはっ何だしけた面してここは戦場だドカンと華々しくろうじゃねえかそもそもあんたの言う大抵ってやつからは腐ったバラ園の匂いがするちょっと離れてみれば香りも色も麗しいが 近づいてみればドロドロロだ王様ならさぞかしバラ園も出かかろうよまあ世の中には見た目はグロいくせに近づいてみれば炎みたいなバラもあるがまあありゃあ特例中の特例だ森の賢人ここに登場ってなああロビンさんロビンさん さっきのお話聞こえてましたよ皇帝陛下にラブコールとかしていたようなしてねえよつうか地獄耳だなてめえ、はあ、正面から世と戦うというのか随分と変わったのだなはい、くっくおよとある水凶なマスターのせいでな俺だって手強いんだぜ<笑>唐突にキツネ狩りやりたくなってきましたわ けでそこのピンクを撃ち抜く富な出ましたね人でなしイケモンドライハなんとなくだが君とはどうも分かり合える気がしないなその意見には同意だなんていうかオタクとは分かり合える気がしねえわはあフンカ まだまだ訓風が足りぬぞマスター狂犬と呼ばれたわしのマスターには血と足らんお主が望むなら武術の手ほどきをしてやるぞ何安心しろ俺どもわしは子供達に武術を教えていたらしい陽の剣術がどこまで上達したか見るがよい優しいよう<笑><笑>の内いらずの我が剣術一度その身に受けたくなったか この城には武を極めた者たちが集うというのに力比べ技比べができぬのは残念だな武と部が揃っているのだ技の優越を決めずして何とするクカカやっとまみえることができたが古代中華の英雄よいざ勝負 従者ガウェイ参上しましたあなたとの会話は楽しいかの王ともレオとも違う感覚ですかりそめの宿ではありますがもう少しこのままで。